みなさんこんにちは岐阜大学流域研科学研究センター西流の国岐阜防災減災センターの小山真希です本講座は事例に学ぶ災害対策と題して実際の災害事例から災害対策の現状と課題について学んでいきますみなさんもご承知の通り日本は世界でも有数の自然災害大国ですそのため私たちは生活する上でも 社会生活を営む上でも適切な防災減災対策を行うための基礎的な素養を身につけておくことが必要です一方で一見簡単に見える防災減災対策でも実際には行動に起こせていないために毎年被害が繰り返されている現状があります行動に移せていない理由の一つには人間の特性があります実際ににに行動に移すためには こうすべきという知見や建前のみに基づいた対策ではなくどうすれば行動まで起こすことができるかを考慮した対策にしていくことが合わせて必要になってきます本講座事例に学ぶ災害対策では自分たちに合った防災減災対策を考え実際に行動に移していくための基本的な事柄を学ぶことを目的にしています 皆さんに意識していただきたいことの一つは自分が経験していないからここは災害がない場所だというのは間違いだということです。風水害では河川改修や砂防などの対策によって一つの場所で洪水や土砂災害が頻発するという状況は少なくなっています。地震だと一つの場所だけに着目すれば100年から数千年に1回の頻度で発生する事象ですので 人間の時間間隔と災害の再現周期には大きな乖離があるということがお分かりいただけるかと思いますつまり多くの場合大きな災害は経験していないところでも発生するということにな る, なるわけですこのように経験していないから災害がないとは言えないということをしっかり認識していただきたいと思います 災害はそれを引き起こすす自然現象と受け手になる人間社会の合わせ技で発生します災害を引き起こす自然現象が激しくて人間社会側の備えが弱いと被害は大きくなりますし災害を引き起こす自然現象が激しくても人間社会の備えが強ければ被害は中程度あるいはさらに抑えられる可能性もあります。 それでは肝心の人間社会はどうなっているでしょうか人口は減り少子高齢化はどんどん進んでいます加えて都市部への若年人口の集中により地方の高齢化や過疎化も深刻ですまた 道, 道路や橋水道管などのインフラの老朽化も進行している一方で 財政状況などの問題で、補修や回収が追いついていないということが発生しており、対応年数を超えて使い続けているものも増え続けています。このような現状を踏まえると、人間社会側は弱体化が進みつつあります。このままでは、災害を引き起こす自然現象がそれほど大きくなくても、人間側の対応力の不足によって、 の被害がが生じててしままううという事態も増えてくる恐れがあります私たちはこのような状況を踏まえて災害を引き起こす事象とそれを受ける人間社会地域の対策との在り方について両面から考えていく必要があるのです。本講座では災害を引き起こす現象と人間社会地域や人間そのものについても 両面から考えるための方策について考え実践していくための情報やツールについて紹介していく予定です第一週では防災減災対策を行う際に利用できる防災情報について気象庁や市町村などが発表する情報やハザードマップの読み方、使い方などを中心に解説します第二、第三週では 過去に発生した風水害、土砂災害、地震災害を中心に、どのような状況で、どのようなことが起きてしまったのかという事例についても学びます。そのような被害を防ぎ、軽減するためには、どのタイミングで何をしなければならなかったのか、皆さん自身の居住環境を振り返っていただき、皆さん自身に起こり得る災害についても考えていただきたいと思います。第4週では、 第3週までの話を踏まえて求められる防災減災対策とそれを実効的に運用するための方策について考えていきますこれを踏まえて皆さんそれぞれにとって必要な対策を考え実行に移してもらいたいと思っています